ファーイブです私たちはギリシャの首都アテネに来ていますここアテネは古代遺産の宝庫と呼ばれるかなり歴史的な建造物の多い国になっていますこの写真見てくださいこのアクロポリスにはパルテノン神殿という中さぞういい感じの建物があるらしいで す, 教 科, ししいいいです教科書にも科書間違いなく載ってるの 第1回目のオリンピックが行われたスタジアムへも行きますよねは今トイレをしています覗いてみましょう ま, <笑>またよねはあいつ一人でこのキングベッド見てくださいよこの部屋ありえなくないですかこれ一人でこんなクソでかい部屋に寝てますマジなんかいい季節になったねあったかくてねーこれが続いいばん、ね、うんまあこっから徐々に爆発的な 暑くなってくるっちゃろうけどなんかカラッとした感じでねウルトラライトダウン か,、はい、していいかねあれはもう使わんくなるねキランクなネイラ世話になったけどねそ<笑>んな使うと思んうん<笑>いね、ということで我々はアクロポリスを目指して今後半しているんですがかなりおしゃれな カフェ街に入ってきました古代のアテネ人の人たちが、まあ、神殿としてあがめて3方向が絶壁に囲まれてるらしいですそこからはアテネの街並みを一望できる絶景ポイントだともしても有名ですそのアクロポリスの中心地にはだけダルメシアン神殿パノンテン神殿パノンテン 宮殿<笑>あら、パルテノン神殿が中心にそびえているので、まずはアクロ、あ、すげえ、結構近くまで来たね。いや、もうそういうことも言ってられないんですよ、僕の。<笑>お洗濯事情的に。半 で, いい<笑>で、二枚着るってでも暑くない、こう、もう。シ ャ, シャツだけでいいじゃない。え、した、こいつはどうすると、もう着れんくなるや、暖かくなったら。 そうダメその考えがダメもう暑いうちにあ違う今のうちにこれを着とかんともうインドに入ってこれは着れんとよ今しか着れないんだ<笑>俺発汗がいいけんね<笑>あみんな旅行者も元気よく登ってってまーすなんかこんな森の中みたいなの歩くよくとこある記憶と少年探検団を思い出すねこうなんか夏休みの。 探検家たちみたいなさあここから命破りの坂に来ました奴らはどんどん登っていきます着く頃にはとんでもないさになってますこれ早くもう夢と直樹とははぐれましたがなんか岩場みんな登ってる岩場があるので登ってみたいと思います<笑>結構急斜面でこれを登った後にはきっと絶景が待ってそうな空気ですうわすげ おおお、つるつる、マジつるつる滑る、ここ、気をつけて、こう、まじつるつる滑る、うわうわっ、こりゃ綺麗だ、これはマジ綺麗休憩するなら最高のポイントですね、これ、すごいな、これ、遺跡がポツポツとあってですね、まさに古代にタイムスリップって感じじゃないでしょうか、これ、すごい景色だ、無事、アクロポリスの中に入りました。の 街並みを一望しながらコンサートが楽しめるコンサートホールですで、遺跡の中まで入ってきました、えー、周りはすべて大石に覆われている作りですそのままパキーンと青くてそこに白い大石がしっかり生えているっていう感じですそして上からはおーアテネの景色を一望できる絶景が広がってますさあどんどん登っていきます もうここも遺跡なんですよね何千年前のあホイッスラーがいますさすが神々の住む丘と言われた場所だけあって眺めも絶景ですここアテネをここアテネはギリシャの首都なんですがその人口ギリシャの人口の3分の1がここにあると言われてます経済政治 金、人間、住む人、まあ、全てがここには集結していると言っても過言じゃありません。ね遺跡も去ることながら、住宅の多さが目を引きます。到着しました。こちらがパルノテン神殿です。なんかもう骨組み、今修復中で骨組みだけっていう感じですね。そのこう隣にもすぐ遺跡がありますし、向こうにはギリシャ国旗がはためいています。 ギリシャ国旗の下にはたくさん人がうじゃうじゃ集まってるんでまあ、あそこから絶景が見れるのでしょうちょっと行ってみましょうかんーぬるい今反対側にも回ってきましたがこちらの方が住宅地の量が半端じゃないわ青い空に青い国旗がなびいてますアテネを訪れたのであれば一望一目見たい景色の一つではありました 体力をもののすすごく使まいす、ねはい、なんだお前がその転送は<笑>行きますか歩き方の注意としては石がマジで滑る、これ。天の石ほろほろ こ, これやらせなしやけんねマジで至る所でこける人続出巣にねあのいやいやこれこれは本当に危ないこ輝いてるの分かるかねこれねシェルシェルほらも う, こう滑り台と言ってもスライダー並みにツルツル滑るんで本当足元にはご注意くださいあちらの広場あの兄ちゃんかっこいい衛兵の交代式を毎時行われているのでそれを 見ようと思ってきました。どうやら次の交代兵が来たようです。一瞬見られぬ動き美しい。 一旦日差ししが強いので退散しますわーやべえこれからじゃあアテネといえばオリンピック第1回オリンピック会場へ向かいますここギリシャで何でオリンピックが始まったのかその歴史的背景は神ゼウスに向けて人間の肉体的精神的素晴らしさをスポーツを通じて神に何という棒読みなのでしょうか神に示そうとしたのが えー、オリンピックの始まりらしいです。どうですか？素晴らしい。そう、見てください。これ、この広さ、はい、ビュー。それでは早速トラックへ入っていきましょう。知らないいいね、じゃあ、でも普通に走ってもあれやけん。えー、普通に走るんゃちゃあんたね。そんな勝ちの見えた勝負が面白いかお前。はここはオリンピックの聖地ですよ。はい、スポーツマンシップにの聖地のじっ、えー。じゃあ、わかった。 一回ちょっと持ってみて思って言うけん行くよほら思ってる思いやろ。い持ってますよます こ, れこれでどうしよう、ね、いや俺これ持ってんじゃいいよやろうぜやろうぜいいや違う米もなんか持たやんもん米 ね, ねでかいカメラ持たやんもんこれ言っとくまで今もう画面半分ぐらいこうなっとるけどこれ視聴者の心になって打つたやんとお前この競技は、はい、画面半分カメラ、うん こんな感じやったらそれはカメラマンとは言い難い確かに講師を写してるお父さん呼んだけマジよろしくねカメラ、はい、B で<笑>えら楽やん全然違うもんカメラマンとこれ で, でゴールはゴール は, ゴールはあのオレンジの2個目のところ通過これえよ<笑>ああ ギリシャ観光は以上になります次回は1ヶ月間これでヨーロッパの旅が終わります実際このギリシャに入ってみて30度近いこの高熱この俺の体力を奪われる感じ恥ずかしいよね。<笑>もうこれからアジアもう体力勝負になってくると思いますんで<笑>ぜひチャンネル登録<笑>高評価して引き続きまとめの動画もお待ちください最後までご視聴いただきありがとうございました<笑>ハッシュタグコーシイエーイ<笑>